ニューノーマルに向けててクラウド上でで CX の提供できてますかニューノーノマルに合わせた機能も充実マッハのスピードで最高の CX を CX リーダーはもう実践してます最新型クラウドコンタクトセンターシステムなら「ジェネシスクラウド。